活性化のために結成され8年目を迎えました2曲目に踊りますよさこい森屋は踊りも曲もオリジナルです森屋市の風景が歌詞になっておりますのでどうぞ耳を澄ませてお聴きくださいそして歌は森屋市在住の民謡歌手であります小笠原千秋先生の素晴らしい歌声も どうぞお楽しみになってくださいまた団員を随時募集しておりますのでどうぞお気軽にお声掛けくださいお待ちしておりますよろしくお願いいたします 来日你